残すとこあと<笑>急だね30秒切りましたえっと第2回目はえっと披露宴の映像を流そうと思ったんですけどその前に忘れてるもんあるんじゃねえかと何ですっけそれは<笑><笑><笑><笑>俺の誕生日ですああとあと何秒もうすぐ 4, 4 3、3、2、1、おお、ハッピーマー<笑>何歳ですか ?24 歳になりましたそうか<笑> 24かよ。ありがとうございます。24歳になりました。開けましょう。<笑>急じゃない開けましょいやいやいやいやいや、そう。今月 ていうか来月今月はやしょうたがね行事ごとも重なって誕生日ということで今日買ってきたんですよこれを<笑>もうそんな振ったらあれだからね<笑>大変なことになるからね開けましょう開け方わかるよわかる、うん、ポンとかやらないで、うん、知ってますポンってやったらダメなんですよ 静かに言うでしょうそうシュってのシュ怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いおーえーはい、というわけでグラス<笑>準備しました<笑>注意でくださいはい 美味しそう、ね、高いスパークリングはねちょっとあれなんでちょっと、うん、買えないので<笑>多くなないかなお休めの<笑>スーパーで買えるようなやつですけれどもはいいただきますハッピーバースデーはいありがとうございますやったやった うま、ん、うま、ん、いしいおいしいえっとえ俺がせ何俺が言えばいいの何をまあ今日この<笑>な何 え, <笑>、ね、<笑>え全然分かってないんだけどいやまあこういう何にお誕生日おめでとう動画流して 今年の目標を伝えようかなっていうふうにさっき言ったんだけどなああそうだったそうそうそ う, そうすっかり忘れてたはい今年今年っていうかじゃあまあ24歳歳の目標24歳の目 標, の目標何でしょうかえー、どうしようかな 決めて何回 い, い, いっぱいあるなんかやりたいこといっぱいあるしなんかえっと、死ぬまでにやりたいことみたいなうんずいや俺でもさ目標結構た立てるじゃない随時、うんうんうんうん、<笑>で大体かなえられてるものは多いと思うんだけど<笑>うんなんか今すんごい頑張って鍛えてたりしてるんで「SASUKE」とか出て。 <笑> サ, ススケサスケサスケに出たいとかあとフルマラソン挑戦したい今年中にへえー、なんか毎年、えー、相当頑張らないと無理なんじゃないのかな、うん、毎年なんかそのえっ、ー、となんだっけトキマラソン応募してんだけど通らなくてなかなかうん、うん、そんなや倍率、うん、だってあれ11倍とかでしょ あ, あ、そうなのそうそうそうそうだからそれもあんま取らないんですごいちょっと頭が切っ<笑>ねっこれは何だって思うのこれヘアバンドでまあ<笑>なので<笑><笑>、えっと、説明しないんかい<笑>プーさんですプーさんの意味をなぜか内側に入れているって、ね、<笑>別に何も理由ないんですけどえっとそのフルマラソン挑戦するのと あとはいっぱい旅行できたらいいかなって思ってます旅行行きたいね沖縄とかああ北海道とかいい北海道いいうん行きたいお願いしますじゃあ俺の24歳の今のやってほしいことはありますけど逆にやってほしいことやっといたほうがいいことあいいねやっといてやっとい24歳のうちにやっといたほうがいいことを教えてくださいあー なんだろうな、うん、やっといた方がいいこと、うん、えっていうかやりたいと思ったことは何でもやっといた方がいいと思うほ、うんと、うん、に20代前半でしかできないことっていうのはやっぱりたくさんあると思うから、うんうん、か僕らちょうどそうなんですよ12歳離れてて同じえっと、えっと、<笑>なので年男そうなんかそれ関連の動画もまた おおいおい作ったら作れたらいいかなと思ってるんですけど今もまあだってもう年男終わるよもう終われね<笑>うるねいやーでもほんとにまあでも30代でも全然できると思うんだけど、うん、また違うからねそうだよね20代と30代また30代と40代50代ってなるとまた違うと思うんだけどうんうんうんうんうん いや、今のうちに若いうちにいろんなことを経験しておいた方がいいと思う。本当に経験経験は大事だよね。経験は、うん、力なりみたいな言葉なかったっけそうそんな感じあるかななかったかな調べておきます。<笑>そんなこともある気がする。<笑>なので、あと、今日 31,、えー、31でしょ ?31、うん、1、2、3。あ、4ハッピーハロウィー ン, ン。なんかよくわかんないけど、これよくわかんないけど。ハッピーハロウィーン。でも多分 げるのはもうちょこっとあとかあとなんですけどだから多分これ見てくれてる方にはもう多分もうだいぶ遅いあれなんですけどうん早くアップしてよ<笑> ち, ょ<っ><笑>ちょっとやりたいことがいっぱいありすぎてなのでえっとあと4日で待ちに待った披露宴ですがそうですよ楽しみすぎるうん<笑>やばい、はい、もう仕事行きたくないもんね まあ、本当にうん楽しみすぎてまあでも言うて、うん、あと、まあ、2回仕事行ったらオッケー休みも含めて広円、うん、なんで、うんうん、俺もう最近全然仕事してない気がする<笑>そうなす、ね、集中力がもう仕事よりそっちの方に意識がいってるから、うん、まあこんな感じで<笑>職場の人が聞いたら6個でこんな感じで<笑>はい次も どんどんアップしていきたいと思うので、ぜひ、はい、えっ、ー、となんだっけあ、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。あ忘れてた<笑>ではまた<笑>よろしくお願いします。はーいおめでとう。